いたします。それでは大川ジェイサ琉球カジマヤの皆様です。ただいまご紹介に預かりました東京町田市大ービリン大学よりまいりました大川ジェイサ琉球カジマヤでございます。よろしくお願いいたします。 久しぶりのフェスタ町田だ、えー、メンバー一同盛り上がってまいりますので、えー、ご覧の皆様も手拍子などしていただければと思いますので、えー、一緒に盛り上がってまいりたいと思いますよろしくお願いいたします。 琉球カジマいの皆様でした。